なんか日本一とかなんか自称言っとったよな、ええ、お前もアジアチャンピオンとか言って動画バズって調子乗ってるじゃねえかお互い調子乗っとるなおいお前小説機構できるか当たり前だよじゃあ勝負しろ曲は「ブーンブーンクマンバチ」レッツ勝負 The most effective one, now the Channel, TOLOCK s o u